角ね、あのー、格闘家の角田信明さんとですね、えー、だいぶイベントを共ですね、えー、ご一緒させてもらっておりまして、えー、で僕自身がちょっと振り付けを担当してるんですけどもその中で、えー「よっしゃ男歌」という楽曲があります、えー、これをですね、えー、ぼ僕たちの、えー、よさこいバージョンでだるかを持って踊る振り付けとして、えー、これもあったんですね、えー「よっしゃ男歌」を広めるために活動しております、はい 普段もでナルコマなどでお通るんですけども今日はナルコを持って元気よく、えー、ランドの皆さんにね、えー、感想を目指して元気のパンを送りたいと思ってますので、えー、応援よろしくお願いしますランダ皆さんあと5機頑張ってください感想を目指してあともう少ごして 最後のパワーをヨッシャオの得ーーを歌お送りたいと思います。行くぞ来い はい、行くぞ。